それでは今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。前回はベクトル空間の次元に関する話をしまして、ベクトル空間の次元の定義ですとか、それから次元のいくつかの性質、特にその起点の変換行列に関する話題について説明しました。今回はその前回のベクトル空間の次元の性質で残った トピックがいくつかありますので特にその規定の拡張といった大事な話題に触れましてから次のセクション 6.4 の部分空間の和と直和という話に進みたいと思います。ということでまずそのベクトル空間の次元の話なんですけれども前回どこまで行ったかというと教科書でいうと大体148ページの真ん中ら辺から今日の話を始めたいと思いますので。 まあ、そちらも適宜見ながら話を聞いてください。でまず、えーと、今日ですね始めるところはその教科書の148ページの定理 6.7 というのがありまして、でこれはあの、えー、とベクトル空間の次元がですねそのベクトル空間で線形独立のベクトルの最大個数に等しくなるという性質です。でえー、と一応あの まあ、次の K の, あの証明をしますのでこの定理についてはこの事実だけ述べておくことにしますけれども事実はこういうものです。V がですね有限次元ベクトル空間の時にその V の次元というのはその V におけるえ線形独立なベクトルの最大個数にしてほしいということでこれはあの言い方を変えるとそのこの V というベクトル空間の中でその線形独立なあのベクトルをあの いろんな方法で作れますあのいろんな組み合わせがあるはずですからそうするとあの勝手に線形独立なベクトルの組みをどんどんどんどん作っていくとその最大個数っていうのは、えー、とこの V の次元に等しくなるとでもしあのこの V の次元よりもあの多い個数のベクトルをあの持ってきたとするとそれらはどう頑張っても線形従足になるってことを意味しています。 ということにの性質はですね、まあ、ここでの証明はしませんけれども割と便利な性質でこれからの先に述べるいくつかの性質の証明において使っています。ということで次の計 6.8 というのがですねあの教科書ではこれは定理 6.7 から導かれるとだけ書かれてあって具体的に証明が書かれていないので。 まあ、あの皆さん各自でやってもらってもいいかもしれないんですが、まあ、せっかくの機会ですからこれはちょっと証明をせあの紹介しておきます。計 6.8 はどういう、えー、と性質かというとその、まあ、V がです、ね、有限次元のベクトル空間 で, で W が、えー、と V の部分空間であったときにその V の次元と W の次元の大小関係ですね。でえーと w、部分空間の次元は 元のベクトル空間の次元と等しいかするより小さくなると、大きくなることはないというのが、この K6.8 の主張です。で、じゃあ、こういう不等式をその示すには、どうすればいいかっていうのが、いくつかあるかと思うんですが、まあ、例えばあのこういう示し方ができます。とまあ 今ですね、その w のまあ次元が特に数字では与えられてなかったので、えーとまあ、部分空間 w の次元を n として、で、x1 から xn というのをその部分空間 w の規定としましょう。w の次元が n ですから、あの規定となるベクトルは n 個取れるわけですね。で、そうすると、とこのとき、うんと、まあ、w は v の あの部分空間ですのでえとあの W に含まれていない XW 部分空間に含まれていない V のベクトル X っていうのを取るとですねこの X っていうのがえっと W の規定ではあのかの W には入ってないからそうするとこの x1 から xn の線形結合では表せないっていうことを意味します。で、えー、ここまでこの事実をあの見ます と,、えー、とここでその実は前にやった定理があってですね定理 6.1 っていうのを使います と,、えー、とこういうですねその w に入っていないベクトルを1個取ってくるとその w の規定 x1 から xn と 2x を加えたベクトルっていうのが えっ、ー、と元のベクトル空間 V で線形独立だっていうことが言えます。これがその定理 6.1 からやってきた内容です。ということで、えっ、ー、とこのこととそれから先ほど紹介しましたその、えー、と V の次元がですね、その、えー、と V で取れる 線,、えー、と線形独立なベクトルの最大個数に等しいっていうことをあの事実、定理を組み合わせますと、えっ、ー、と とさっきですねここで、その x っていうベクトルを取ってきて、で、えっ、ー、と、まあ、w の規定、n 個の規定と、それから x っていうこ の, あの n プラス1個のベクトルが線形、v で線形独立っていうことでしたから、えっ、ー、と、そこでその v の次元を考えると、あの、v の次元っていうのはこの v におけるその線形独立なベクトルの最大個数だったんですが、まあ、それは、 n プラス1個以上だろうと。なんでかっていうと、その、えっ、ー、と、さっきですね、部分空間 W の規定 N 個は取ってきて、でそれに W に入ってないベクトル1個加えてで、それが V で線形独立だっていうんだから、その、えっ、ー、と、その V における線形独立のベクトルっていうのは、n プラス1個は取れると。もしかしたらもっといっぱい取れるかもしれないけど、少なくとも n プラス1個は取れるということなんで、 えー、v の次元は n プラス1かそれより大きいはずだということが言えるわけですね。で、えー、この数っていうのは実はその、えっ、ー、と、この W、部分空間 W の次元以上になっているので、まあ、こういう不等式が成り立つというのがこの証明です。あとあ、一つ言い忘れていたんですが、 えー、とこの W に入ってない X が取れる時っていうのはその W が元のですね V と等しくない時だったのでまああのこの W が V の部分空間っていうのは実は W と V が等しい時もそういうことを言います。だから W が V に等しい時も W が V の部分空間っていうのでその場合にはこの 次元に関しては統合が成り立つということに注意してください。よろしいでしょうか。はい。<笑>えっと今日はちょっと残念ながらですね、あのなかなか皆さんに<笑>あのえっ、ー、となんかショートクイズをする機会がないんで、あのまあいくつかあの 例, 例題は示せると思いますけれども、あの。 お休みになっている人たちは、そのままお休みモードで続くかもしれませんが、よろしくお願いします。で、えー、と次の性質が、まあ、ここでの前半での大事な話題の一つであの、規定の拡張と呼ばれる性質です。で、これは、教科書の149ページにありますが、えー、とまず順を追って説明しますと、えー、と V をですね、N 次元のベクトル空間とします。で えー、とで、R、えー、W をあの V の, あの R 次元の部分空間としまして、えー、とあそうかここをちょっと一つ、あの記述直してほしいんですけれども、この R が N より小さいとなってますけれども、これ、すみません、統合が抜けていたんで、統合も入れてください。R は N 以下とします。だから、R が N に等しい場合も含みます。 すいえっ と,、ねえー、とこの R, R と N ですね、この R, R と N の間に統合も加えておいてください。で、まあ、こういう W というその V の部分空間を考えまして、W1 から WR をその部分空間の W の規定とします。で、えー、と定理の主張はですね、あのこの時ある、えー、と N マイナス R 個のベクトルがその元のベクトル空間 V に存在して、 この先ほど出てきたその W の規定、W1 から WR に、この x1 から x の n マイナス r っていうベクトルを足すと、ちょうどその V の規定になるような、そういうベクトルを足すことができると、加えることができると言っているのが、この規定の拡張と呼ばれる性質です。で、一応これも割と大事な。 性質ですので、ちょっと証明は面倒かもしれませんけれども、一応紹介したいと思います。で、えー、とまず、とまあ、先ほどの計 6.8 でもちょっと出ましたけれども、あの部分空間にはその自分自身も含まれるという場合があるので注意しておきます。でもし、っ R が N に等しい場合ですね。 部分空間の次元がその元のベクトル空間 V の次元に等しい場合というのはえと実はその部分空間の規定として取ってきた W1 から WR っていうのはえと実は元のベクトル空間 V の規定にもなっているのでまあ R と N が等しい場合はこれで証明終わりです。ですので以下 の, 場合以下の証明ではその部分空間があの元のベクトル空間よりも真に小さい場合ですね真に含まれている場合を あの仮定して話を進めます、えー、とここにありますようにこの元のベクトル空間 V が、まあ、この W と等しくないあ、w w えー、部分空間 W と等しくない場合をあの仮定して進めます。でこのような仮定をします と,、えー、とよくやるのはそのこの、まあ、V とそれから部分空間 W が等しくないから えっ、ー、と部分空間 W に含まれていない v のベクトルが1個あるはずだっていうのを取ってくるのがまああの数学で言うよくやる証明のやり方です。でそういうあの部分空間 W に含まれていないベクトルを1個取ってきてこれを x1 と置きます。でそうしますとえっ、ー、と実はその W1 から WR と x1 っていうのはえっ、ー、とまずこの v 元のベクトルが v で線形独立であるっていうことが言えます。 で、そして今度はその w1 から wr に先ほど取ってきた x1 を加えて生成される部分ベクトル空間っていうのを作りましてでその部分ベクトル空間に含まれていないベクトルがまたあるはずなのでそれを1個取ってきましてこれを x と置きます。そうします と,、えー、とそれまでに作られたその部分空間に含まれていないベクトルを加えた 元の規定ですねこの R プラス1個の規定にこの x2 を加えたベクトルもやっぱり線形独立になるということで以下同様にして新しく取ってきたベクトルを加えて部分空間を作ってそこに含まれてない v のベクトルをまた1個取ってきて新しくそれを加えた部分空間を作ってっていうことをして規定の個数を規定の こう構成するベクトルそうすると最終的にとこの w1 から wr とそれからあと残り x1 から x の n-r っていうベクトルを加えた合計、えー、と n 個 の, あの線形独立なベクトルの組みを取ることができますで。これなぜできるかというと 先ほど今日の初めにやりましたこの定理の 6.7 からその、えー、と今 V が V 元のベクトル空間 V は N 次元ですから N 次元っていうことは、えー、と V の中では線形独立なベクトルを最大 N 個まで取れるということが保証されていますのでま あ, あのうまい取り方をするとこの W1 から WR に、えーとま、X1 から X の N マイナス R っていうこの N マイナス R 個のベクトルを加えて これら N 個のベクトルが線形独立になるように取ることができます。で、あと示すことはですね、この W1 から WR と、あと X1 から X の N マイナス R っていう、この N 個 の, あのベクトルが、その元のベクトル空 V の規定になるっていうことを言うんですけれども、えっ、ー、と、規定の定義を思い出すと、えっ、ー、と、2つ条件があったことを思い出してください。えっ、ー、と、規定の定義は1つは、これらが これは w1 から wr と x1 から x の n-r が線形独立であるということ。もう一つは、えーと、このベクトルグラム v の二のベクトルが、この n 個のベクトルの線形結合で表されること。二つを言えばいいわけですね。で、一個目の線形独立っていうのはもうこの時点で言えたことになります。ですので、もう一つは、その、ベクトルグラム v の二のベクトルが、 まあこれらの線形結合で表せるってことを言えばいいことになります。で、それをあのそのことを言うんですけれども、とじゃあ今度あのなんか v ベクトル空間 v からですねなんか勝手に2のベクトル x をと付きましょうと。そ, それでじゃあこれの x を この W1 から WR と X1 から Xn-R の n 個の組みに加えてみましょうと。そうすると合計でこれここにはその n プラス1個のベクトルが存在することになります。で先ほどのそのベクトル の, あの次元ですね次元の性質からこの V ではその線形独立なベクトルのとして取れる最大の個数いうのは n 個までって決まってますからこの 組み合わせあここの組み合わせに x っていうまた別なベクトルを加えるとそれらは線形従属になってしまうわけですね。n プラス1個のの持ってきたから。そこで、えー、と n プラス1個のあ待って、えー、とここの w1 からですねこの x の n マイナス r がまでが線形独立 で, で x を1個加えると線形従属になるっていうことは、えー、実はこれあの先ほども定理 6.1 使ったんですけどここでも使うとですね 実はこの x っていうのはその残りの n 個の線形独立なベクトルの線形結合でかけるという性質があります。で、これを使う と,、えー、と実はこの v から取ってきたあの勝手な2のベクトル x っていうのはあのこれら w1 から wr と x1 から xn-r の線形結合でかけますということが言えるの で, でこれはあの v の規定のもう一つの条件を満たすことになるわけですね。ということで これでその、えー、とこの W のベクトル空間部分空間 W の規定にそれから N マイナス R の、まあ、うまいベクトルを加えて、えー、と元のベクトル空間 V の規定が作れますというのがこれの証明となります。まああのちょっとそうですねあの いきなり R とか N とか出てくると分かりにくいかもしれませんので、ちょっと一つこの例を出してみたんですけれども、今、V をですね、その時数の3次元のベクトル空間として、W をその部分空間としたんですけれども、その W の部分空間というのはこういう形を取りました。規定の一つ、W1 は1、1、0と、それから W2 は1、-1、-1 と。 という こ, とでえー、とこの w1 と w2 でその貼られる部分空間っていうのはこの図の中ではこのピンク色のこの平面になるわけですね。まずこういう部分空間を取ると。で、えー、とこれに何かあるベクトルを加えてそのちょうどこの r3 の規定になるようにしたいっていうのはどうすればいいですかっていうことになる と,、えー、と今そのこの部分空間の次元は2次元ですから この W に含まれていないベクトルっていうのは少なくとも1個あるはずでそれを1個取っていきましょうと。で、どういうふうに取ればいいかっていうと、えっと、ここにありますようにここは今回その111っていうベクトルを取りましたけれども直感的にこのピンクの平面上に載っていないベクトルを1個取るわけですね。そうすると、この W1 と W2 と2それから X1 を加えた3つのベクトルっていうのがちょうどこの R3 の 規定になるということが分かると思いますこれは直感的にこう見てあのそう思ってくださいって感じですけれども、まあ、こういう事実が成り立ちますので一応先ほどの定理はこういうことをもっと一般的なあの、まあ、N 次元とかそれから R 次元とかっていうのでやっていると思ってください。